ああそこに明かりが な, なんだってマリアごめん吹雪がひどくて見えないあ あ, あ, あれかうん何かわからないけどとりあえずあそこを目指そうこのままじゃ2人ともああそうだなこの吹雪はちょっとやばい つ, ついたけ、ケここなんだろう避難所とかじゃなさそうだけどようか そ, そうよねスキー場にこんなものが立っているのわかんねえわかんねえけどこの吹雪じゃ中に入れてもらうしかない。 このままじゃ朝までに 100% 投資だど。どうしよう。どうしようも何も選択肢はないよな。ごめんください。誰かいませんか。やぶにすみません。どなたかいませんか。すみません。誰か。 どなたですかな、夕飯時に想像し。はあはあ、よかった。あ, あす、すみません。僕たちこの吹雪で帰れなくなってしまって、それでそのここの明かりが見えたので。お願いします。吹雪が止むまで休ませてもらえませんか。あ, あまたですか。この吹雪ですからね。 そうですか、危ないところでしたねまたって、え、他にも誰かいるんですかわかりました私はこの屋敷の主ではなく、執事ですので勝手によそ様をお入れするわけにはいきませんすぐ、主に許可を取り付けて参ります申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください 玄関まで入っていただいて結構で す, す。ありがとうございます。執事って日本にいたんだ。またってことは、他にも誰かいるっぽいお待たせいたしました。主の許可が出ました。客間に通すようにとのことです。ただ。 あるじは体調が優れず顔を出せない比例をお詫びしておいてほしいとのことでございます。申し訳ございません。助かりました。こちらこそ突然の来訪を受け入れていただきありがとうございます。ご主人に感謝をお伝えください。こちらへお邪魔します。こちらが食堂で。 奥に見えますのがお手洗いとなっておりますこの階段から上は主のプライベート空間となりますので絶対に立ち入らないようお願いしますわかりましたあ、それとこの雪ですからないとは思いますが 深夜0時を回ってから屋敷の外へ出られることはお控えください外は危険ですのでははいは、はい、こちらのお部屋をご自由に使っていただいて構いませんお食事のご用意ができましたら 呼びに参ります食堂は先ほどご案内した場所となりますが、私が参りますまでお部屋の中でごゆるりとおくつろぎくださいませ。肉料理の方がお好みでしたね。ありがとうございます。ってあれ、そんな話だっけ本当にありがとうございます。助かりました。 職務でございます。お気になさらないでくださいませ。本物の暖炉とか私初めて見たよ。はあ、俺もだ。本当に温かいんだな、これ。ウェアもすぐに乾きそうだ。それにしても。 うんスマホは県外だし1階は案内してくれたけどちょっとしたホテル並みの部屋があるのにどこにも電話らしきものがなかったわ WiFi もつながってないしもしかしたら電話くらいは2階にあるのかもだけど階段のところで行ってたな。 二階へはは絶対に上がっていいけない深夜0時を過ぎたら屋敷の外に出てはならないって用心はしておこうあちらの席へお座りください<笑>すすごいこんな長テーブル。 映画でしか見たことねえわ我が主自慢のダイニングルームにございますシャンデリアはハプスブルク家で使われていたものだとお聞きしておりますハプスブルクって何の冗談よ あ, あのすみませんご艦隊はとてもありがたいのですが僕たちそんなにお金持ってなくてそのこ こ, こんな ご心配なさらずともお題などをいただいておりません困った時はお互い様でございましょう一号一会とも言います我が主にとってこの程度は大した資質ではございませんのでせっかくのジビエを使ったハンガリー料理です 温かいうちにご賞味くださいませそうですかありがとうございますお言葉に甘えます座ろっかだなそれでは食事の前に神への祈りを皆様に。 オーハムヘビのカが届きますよどうぞお召し上がりくださいねえ「王ハムむヘビ」って何ちょっと怖いわかんねえけど自分の尻尾をくわえたヘビの絵は見たことあるな不老不死の象徴とかだった気がする。 大丈夫なのかしら食べないわけにもいかないだろう。腹も減ったし、ね、いただきます。おいしい何これ初めて食べるわうまいな脂が乗ってて食感も柔らかい。何の肉だろうこちらは野生のメス豚を血抜きして赤ワインで煮込んだ。 太ももの肉ですこのあたりには野生の豚なんているんですかはいたまに敷地に迷い込んできますそれを私めが捕獲して解体したものでございますお気に召していただけたようで安心しました本当に美味しいですところで執事さん さっき部屋に案内していただいたときにおっしゃっていた2階へ上がらないようにというのはプライベート空間に来ないようにって意味でわかるんですが0時を過ぎてから屋敷の外に出てはいけないというのはどうしてなんですかそれはもう…襲っていくかにですへ 墓石の下から這い出た命なき者が命あるものをうらやみ襲ってきます。運悪く彼らに噛みつかれたものはその仲間になってしまい永遠の闇をさまよい続けることになるのです。 ゾンビちょ冗談でしょ失礼いたしました冗談でございますただ今宵は新月です夜のむつごとは避けた方が良いとだけお伝えしておきましょう生を生み出す行為は 彼らにとってともしびに見えるでしょうから。